これよりまいますわわれどーんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます踊らんかい ボン、ボンこの千秋楽、一緒に過ごしていただき、また大きな拍手をいただきました皆様方に心を込めて、大きく礼、ありがとうございました。 どんとここで踊らんかいの皆さんでした